みなさんこんにちは日本語教師のさやかです1月も終わりもう2月になりました皆さんは風邪をひいてはいないですか2月もうすぐ大きいイベントがありますねそう旧正月です旧正月つまり古いカレンダーのお正月です 皆さんの国では旧正月をお祝いしますかここ日本では沖縄をはじめとする一部の地域以外では大きなお祝いはしませんでも最近は外国から来た人が増えたりこの時期に日本へ旅行に来る人が増えたりしたことで旧正月がとても有名になりました旧正月は毎年日付が変わります 今年2019年は2月4日が大晦日で2月5日が旧正月古いカレンダーの1月1日です日本ではこの日に学校や会社が休みになったり大きなお祭りをしたりはしませんが外国人が多く住んでいる地域や中華街などでは大きなイベントをしているそうですそこで今回は 明けまましておめでとうございますこの言葉を3つの国の言葉で紹介したいと思います。まず1つ目は中国語です。中国語で「あけましておめでとうございます」は新「新年快乐新年快乐新年」これは日本語の「新年」。 これはおめでとうおめでとうございますという意味ですそれなので「新年快乐新年おめでとうございます」という意味で使うことができますまた旧正月のことを「春節」とも言います春節は中国語で「春节」というので「春节快乐 春快乐このように言っても大丈夫です。二つ目は韓国語です。韓国語であけましておめでとうございますわ。せへぼんまにぱじゅせよ。せへぼんまにぱじゅせよ。せへは新年。ぼんは福まには多い。 たくくささん は, じゅせよは受け取ってくだいいという意味です直訳するとたくさんの服を受け取ってくださいという意味になりますがあけましておめでとうございますと同じように使うことができます3つ目はベトナム語ですベトナム語であけましておめでとうございますはチュクムンナンマイ ムンナンマイと言います。チュクは祝う、祈る。ムンは喜ぶ。チュクムンこの二つを合わせておめでとうという意味です。ナンは年、マイは新しい。チュクムンナンマイこれで。 めましておめでとうございますという意味です言葉を教えてくれた留学生の皆さん本当にありがとうございました同じ国でも地域によって別の言い方があったり方言があったりするかとは思いますが今回紹介した言い方はよく使う一般的な言い方ですそれなので皆さんが住んでいる地域や学校、職場などで 中国や韓国ベトナムの方に出会ったらぜひ今回紹介した言葉を使って新年の挨拶をしてみてはいかがでしょうか今回は最後に皆さんからいただいた新年の挨拶を紹介したいと思いますそれでは皆さん「新年快乐」快乐「せへもまにあずせよ」「祝む何枚?」 素敵な旧正月を過ごしてください。祝、wow. 祝祝大家新年快乐祝大家新年快乐祝大家新新年年年快快小伙伴们過年好呀恭喜发 So, I'm k new year! going to go to the new year. I'm going to go to the new year. I'm going to go to the new year. なんか皆さんがすべて順調にいきますよあとはご健康お祈り申し上げますはいじゃあ今私と一緒にカ ウ, カウトダウンしてくださいね 321Happy New Year あけましたよおめでとうございますジョモランーいイイイイイイイイどう新年快楽